ドラゴンを1分30秒で倒す動画を撮影しようとしたら、ひどい開幕事故を喰らってしまいました。やはり、開幕はドラゴンの正面に見てはいけないということですね。この編成で1分36秒で倒せたのは事実なので、この情報を共有したいと思います。皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。5月13日、バトルトリニティ対抗戦も後半戦に突入しました。 一日一点というノルマは全然達成できていません。というか、二点目を取ってから全然いけていません。これは良くないです。対抗戦は23日までなので、それまでになんとか10点取れるようにします。というわけで、今日はせめて1点取って終わりにします。というわけで、なんとか1点取れました。今日の勝率は 100% でした。残り7点ですね。